はいどうも6代目ですまずは広島での土砂災害お見舞いとツイートを申し上げますたくさんの方々が避難されていると聞いておりますが地元の畳屋さんたち動き出している模様です避難所というのは体育館とかが多いのでやっぱり床が硬い痛い寝てられないという状況にもなりますし まあ、今の時期まだマシかもしれませんが底冷えするというのもありますですから地元の畳屋さんたちがきれいめの古畳などを集めましてその避難所に敷くということをぼちぼち始められている模様です本当にこういうのは各地の畳屋さん一丸となってみんなで協力し合えばいいと思いますそういう時は組合だろうが変なちょっとした業者の畳屋さんだろうが みんなで協力して避難所にそういう畳を入れてあげる、敷いてあげる。それが大事だと思います。我々畳屋ができることです。お願いします。頑張ってください。何かできることがあれば、我々も協力を惜しみません。ぜひ何かあったらお声かけください。それでは6代目でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。